はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと後ろは違う関係ないんだけど、京都に来てまして、僕がね、やってるあの、ラーメン、新商品開発、明日ね、試食会があるんだけれども、そのために前乗りでね、 京都に来てておりまして今日日ね、1日予定がないので、いろいとろと撮影をしていこうかなと思いますで、本日訪れておりますのが、こっちですね。ちょっと逆光なんで映せなかったんですけど、ズンベラ屋さんという、まあ、大食いの方もかなりの数来てるかな。大阪の方に本店があって、本日お伺いしているのが京都の支店ということで、こちらのお店さんではですね、チャレンジメニューが何種類かあるんですけれども、初来店ですので、あまり無理せず、まずはですね、3.5kg の重量。まあまあ 楽しみながら食べられると思うんだけれどもそちらのですね、チャレンジメニューに挑戦していこうかなと思っておりますもうそろそろですね、約束の時間となりますのでお店の方に入ってですね、そちらのチャレンジメニューに挑戦していきたいと思います とということで、ただいまですねズンベり屋さんの店内に入っておりましてすでにですねチャレンジメニューについては注文しているんですけれどもおっ来たおありがとうございます あ,、はい、ありがとうございますはいありがとうございますで話をしている前にですね早速到着しました、えー、今回挑戦するのが 3.5kg のチャレンジメニューということでもう色々具材が乗っかってるんですが今ねメニュー表取ったのでそちらは別で載せておきます で制限時間が30分でございますねで成功の場合ですとお題が無料プラス商品券が2000円分でね失敗してもこれ2600円ですから安すぎるでまあその他にも5 5キロのチャレンジとかもあるんだけれどもこういったねちょっと見えるかなぁ 唐揚げとか、こちらのね、学生3人チャレンジ盛りとか、比較的ね、大きくないチャレンジメニューなんかもあったりはするので、ぜひね、皆様も、こちらのズンベラ屋さんでね、美味しいチャレンジメニュー食べていただきたいと思うんですけれども、早速ですね、僕の方はこちらの3 5キロのチャレンジメニューを開始させていただきたいと思います。いや、すいません。よろしくお願いします。はい。三3秒前から。はい。3、2、1、スタート。じゃあ、ありがとうございます。 じゃあいただきますイエーちょっと揚げ物からいっちゃいましょうかうまそう<笑>これ、ね、まずはこれ揚げたてのコロッケかないただきますうまっ熱々ホクホクめっちゃうまいわうん うまっ、うん、カツもいっちゃうこれや<笑>、うんうんうん、ご飯が欲しいわ。うんうん <笑>うまあ。まあ。とタルタルのイカゾーンやべえな<笑>ちょっと、ここらへん や, やばいわタルタルがすごい うま、ん、っこれちょっとなんだこれエビか見てこのエビこれタルタルだらけよ<笑>これ持っただけでサクサクだもんなちょっといくよ 焼の揚げ物がうますぎる、うん、さっきもね、お話しした通り今日、僕、一食目なんですよ、これが一食目がっつりすぎ<笑>、うん、うま このあた唐揚げいっちゃいますみんなもうこれなんか絶対うまいじゃないですかいただきます<笑>これ、ね、うまっ れ食えたら京都まで来た甲斐があったわ<笑>それぐらいうまいわうまっそしてまたらそろそろねこのちょっと切りに割っていきますかこのシーンは手元で撮らせてくださいよこれ うわ、<笑>ちょっとこれともハンバーグとかやばいんじゃないの？これ絶対うまいね。絶対うまろくだいです。うま、んうんうん。あれ男の子の夢みたいなおかずしかないね。この中には。 すごいな、今オープン直後なんだけどさもうお店はほぼ満席だからね相当人気店なんだと思うわうますぎ やっぱり 3.5kg だと普通の方だったらまあ絶対無理だとは思うんだけど僕らにとっては結構軽い重量じゃないですかでもね、まあ、揚げ物が中心なんで数量の 3.5kg とかでも全然重、ね、たく感じますね満腹感結構くるもんね 本当に炊きたてのお米ギュッと入ってるから全然冷めないわ暑さがやばいもう始まってから大体ね13分ぐらい経ってますけど半分以上は減ってるかなただここからどんどんスピードが下がってくる時間だと思うんでちょっと急がないとやばいと思うガチモード入ります うーん、これカツうまっちょっと今さチャレンジメニューモードになったんだけど1回このカツがうますぎて引き戻せられたわ<笑>お肉がねめちゃくちゃ柔らかいっすよ、これ。 今ね、これようやくこれで僕の大好きな最後に食べようと思ったよね、このクリームコロッケ以外の揚げ物は完食しましたね残り10分以上ありますし多分余裕かな そしたらこちらがですね、最後の具材、クリームコロッケでございます。<笑>うんーひーはい、ごちそうさまでした。 ようんということで本日のチャレンジですねえー、6分17秒残しということで23分43秒かってことでございました間違ってないよね ちょっとね、僕の動画の方ではかなり久々のチャレンジかなとは言ってもまあ 3.5kg また全然食えるな今はね正直5とかでもかなりきついけどまあ 3.5 ぐらいであればね全然お話もできるし食べようと思えば次食べれるけど揚げ丼尽くしでね今日はね1食目からこれをいただけて最高の、まあ、朝食というか昼食ですねこうやってね久々にチャレンジをすると、まあ、楽しいなと思いましたチャレンジ目 今 回, ね、今回いただいたし大食いの方は大体チャレンジメニューだと思うんだけどそれ以外にもね結構ねスタミナ系のメニューが多かったりとかあと個人的にネットで上がってきた一番気になるメニューがあったんだけどこれだこれ超高カロリー定食ってやつなんだけど税込みで1870円なんだけどちゃんと一食でですね3 4 3 6カロリーもあると<笑>腹ペコさんでも満足できるような美味しいメニューがたくさんあるみたいなのでぜひね大阪の方 こで、こちらの京都の店舗とお近くの方はですね、ぜひこのズンブラさんで美味しいメニュー食べてみてください。今後ですね、僕まだまだ関西の方は全然開拓ができてないので、どんどん遊びに行きたいと思います。えー、ということで、本日もありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルの活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。 ということで本日もご視聴ありがとうございました僕のね動画の中ではかなり久々のチャレンジメニューでございまして重量ね 3.5 キロだったのでまあ 余裕ではあるんだけれれどもやっぱりねこれチャレンジメニュー久々にやるとこれはこれでね面白いなと感じましたので今後もですねちょっとずつえチャレンジメニュー系だったりとかデカ盛り系もね増やしていければとは思いますが早速ですね本日のコメントコーナーえ前回のですね武蔵日吉店ささんの動画から引用させてていいただいており ま, すまず1つ目のコメントはこちらなんですけれどもこれそうなんですよ。 僕若い頃家系とか食べに行った時はねこのキャベツが入ると甘みとかまろやかさが増すのでなんかこうガツッとしたものを食べに行きたいのにこういったキャベツ合わないなーって個人的には思ってたんですよでもだんだん年取るごとにこのキャベツのうまみ役割の凄さこれをねすっごく体感しております 本当にですねあのガツッと強いパンチのある家系とかでもこうじんわりとした優しい甘みうまみを持たされてそれはそれでまた美味しいのでぜひですねこのキャベツ試したことない方は一度家系のラーメンの方にキャベツ入れてみてください絶対美味しいと思いますそしたら続いて2つ目のコメント武蔵屋さんとかねラーメンシリーズ以外にもこういったハンバーガーのシリーズをやっていただきたいというコメントでして まあ武蔵屋さんのようにね同じような屋号で FC とかのチェーン店とかで味が違うっていうのがね多分ハンバーガーだと難しいと思うんですよねおそらく世の中にあるハンバーガーチェーン店さんって基本的にはレシピ一律だと思うのでちょっと味の差がなくてそういった えー、同じ店舗の食べ比べってのは結構難しいと思うんですけれども確かにねいろんな個人店さんのこのハンバーガーショップ、えー、世の中にたくさんあっていろいろね味全然違うと思うのでこのハンバーガー紹介するそんなシリーズ確かにあってもいいかもしれませんちょっとですね検討させていただきますでかシンプルにハンバーガー食べたい<笑>そしたら、えー、最後ですね本日3つ目のコメント しばらくですね、僕自身もこういったチャレンジメニューだったりとか、デカ盛りというものをなかなかね、やってない期間もすごく長かったのにもかかわらずですね、えー、こういった今でもですね、えー、応援コメントといいますか、求めていただけるコメント、いただきありがとうございます。 本当にですね、えー、僕自身ももともと大食いデカ盛りチャレンジメニューとして、えー、YouTube 活動を始めましてもちろんですねそれを見たいという視聴者様がかなり、えー、当時は多く集まっていただいたのでしばらくやってないね今でもこういったことを言っていただけるってことはもう本当にありがたいなと思いますで、えー、こちらのコメントにですね返信コメントもありまして、えー、その お互い言っていただいていること本当にね、どちらもね、ありがたいと思うんですけれども、え今後ですね、もちろん、えー、そのテレビ番組とかも結構呼んでいただいているので、そちらの方でもね、ちゃんと完食したいなっていう気持ちもありまして、そのために今、生放送とかでね、えー、チャレンジメニューというか、デカ盛りですね、自分で用意したデカ盛りを完食するみたいな、生放送でもやったりするので、ぜひね、そちらも見ていただければなと思いますし、今後ですね、僕のチャンネルでも、僕自身がね、 美味しく食べれれば、まあ、もちろんデカ盛りでもチャレンジメニューでも今やってるようなおいしく紹介したいという気持ちは一緒ではあると思いますので僕も最後までちゃんと大きいものでもおいしくね完食できるように僕自身のこの胃の力、えー、復活というかさらにね伸ばせるように頑張っていきたいと思いますので、えー、こういったですね大食いデカ盛りを見たいという視聴者様も今後もですね応援していただけると幸いでございます。 ということで本日のコメント返信コーナーはここまでということでまた次の動画でお会いしましょうじゃあね